皆様、うがみやぶら YouTuber、ののでとです今日の動画では牛舎の中を案内してていこうかなと思ってます牛飼いの皆様にとって参考になるかもしれませんし牛飼いじゃない方にとって普段食べてる牛肉がどのようにできているのか知っていただくきっかけになるんじゃないかなと思っておりますそれでは早速いってみましょうどうぞ、はい、まずこちら 種付けゾーンになりますうちで飼ってる親牛っていうのは全て雌牛になってまして発情が来たら雄牛の精液を、えー、冷凍保存されてきてるんですけどもそれを受精子さんという資格を持った方に種付けしてもらうという形になってます。でこっち側の、えー、3頭は。 まだ子供を産んだことのない未系三牛ですねこれからお母さん牛になっていきます次にこちら放牧ゾーンになります<笑>先ほどの種付けゾーンで種付けして妊娠した母牛をここでのびのびと運動させるそして体力をつけて安全に子牛を産 ん, 産んでもらおうという考えでこちらに。 連れてきてきいますそして餌の時間になるとこの手前のスタンチョンの方にみんな連れてきてでこれはですね首を入れてこう首を下げて餌を食べようとするとカチャンとしまってで、えー、一頭一頭の餌をちゃんと 量を管理できるというそういう器具になっています。次にこちら分娩ゾーンになります。こちら三メーターかける三メーターぐらいの大きな部屋になっているんですけども、ここで安全に子牛を産んでもらおうという形でやっています。黒毛和牛はだいたい 妊娠日数が285日ありまして一、えー、頭ずつ産むという人間と近いですねで1か月前ぐらいにここに連れてきていますこの子はつい数日前に生まれた子牛ですこんな大きい子牛が。 生まれるっていうすごいですね。そして分娩ゾーンの真向かいこちらが制限哺乳ゾーンになっています。こちらも産んだ後のお母さんたちが入ってるんですけども、えー、制限哺乳については詳しく前の動画で説明してますので、そちらの方もよかったらご覧ください。朝と夕方だけお乳を飲ませるという形です。 こちらが制限哺乳で飼っている講師たちですだいたい生後80日ぐらいまで制限哺乳をやっています朝と晩だけ母牛に合わせてお乳を飲ませるでだんだんあの離乳食があるんですけどもそれをいっぱい食べれるように飼っていきます 次にこちら生後80日以上経った子牛たちは完全に親から離乳して育てています生まれてすぐの牛たちはミルクを消化する第4位というところが動いてるんですけどもだんだんだんだん草を消化できる第1位というところが発達してきますのでこの時期の移行期間 というのがかななり大事になってきますですので、えー、こう3頭ずつとか2頭ずつとか細かく分けて餌の量や種類を調整しています次にこちら競り前ゾーンですねこちら次回の競りに出す子牛たちが入っています。 もうこれでだいたい7ヶ月ぐらい経ちましたかねもうすでに200キロぐらいはあると思います次のセリが楽しみですはいいかがだったでしょうかこのチャンネルでは牛飼いの日常とかを発信していきますので今後とも皆様よろしくお願いいたしますそれではまた